あそこ見て、ずららだよ。あそこ見て、ずららだよ。え不思議だね。え不思議だね。ずらら、初めて見たのずらら、初めて見たのあそこ。あそこ。 つららつらら。不思議だ不思議だ。は、じ、め、て、はじめて。